スタッフバッターマインドそれさせていただきます鳴子に夢を乗せていざ参ります。<音声>ナス 「ありがとう述べ」「こめて皆の夢がたがいますようにお手を 映画、えー、の品の笑顔あふれることになりますように会場の皆様に感謝ありがとうございました。